森にはびこりしかった長くに潜んでは月明かり転がした何でもそれ一緒生き場探せろふるりを引きずり汗もない夜がまた通り過ぎてく目も合わせずに僕をすり抜けて 笛上がる背に上げた十字架、月明かりに焦がした表面神道アンジプシャン伝説坂アイロン光る大の示す境界線暗闇の時と通り過ぎる君を横目に声にならない 青色の夜空に白い月が昇ってこの身が溶け落ちて。 わがとあるわそこへのきをよびはここにいるそたるか